はいどうもこんにちはこんばんはくねににでございます。ということで2度目の顔出し動画となっております、えー、今日もね例によって撮影者、えー、います。後ろの方にハッピーさんがいますね。 <笑><笑>なんでなんで小声になったのま<笑>まあいいや行きますよ、はいはい、やすよは<笑><笑>、えー、今日二、うんえー、度絵の動画をね、えー、顔出し動画を撮るわけですが、えー、と何撮るのっていう感じだと思うんですがまあ簡単に言ってしまえばまた開封動画なんですが、えー、とちょっと一風変わったものをねあのこの時期ならではのものをえっ、ー、とまあ 開封していこうかなーなんて思うんですが、まあ、それは、えっと、ちょっとね、あの、この撮影止めてからもう一回、えっと、動画撮り始めてっていう感じでやっていくので、カット とという形で<笑>、はいいいうでやっていきたいと思いますえー、今日ねだ、なんでポットアップからったんだっていう、そういうね、<笑>話なんですけど<笑>、まあまあまあ、それにまつわるものなんで、まあ、ご安心ください。あの、全くポット関係ありませんとか、そういうわけじゃないので、ね、でねなんかちょっといろいろとツイッターでも話題のって感じじゃなかったですかえっ、ー、と、僕はちょっとなんか、 おってて感じでななんか<笑>こんなの出てんかかこの出いみたいな感じでまあなんかちょっとねインパクトを受けてるのを受けたのをちょっとね思い出すんですが<笑>まあまあまあま あ, あの僕の知ってるし有名実況者さんもなんか買ってみたみたいな感じのことをツイッターで写真で上げてたりねいろいろまあしたわけですがまあなぜなぜあのわざわざこういうものをね僕が持ってるかっていうとまあ それはね、あのあの僕の母親が原因でしてこれがまた何か色々いろいろとよく考えてることのあんまりわからない母親でですねその。 ある時は父親がなんか精魂込めて作った激辛カレーを家に置いてったり<笑>そのまあするちょっとちょっと何て言うんでしょうねお茶目じゃないけど何て言うんだろう<笑>その、ねね、狙ってくるその反応が見たいみたいな狙ってくるようなそういうねあの子供としてはちょっとええみたいな<笑>そんな母親がまあなんかね 静かに置いてったっていう<笑>。そんな感じで、この一平ちゃん夜店の焼きそばショートケーキ味<笑>。まあね、置いてったわけですよ。ね。 けんなよって話ですけど<笑>まあけどねあの僕数々そういうものを、まあ、乗り越えてきたんで<笑>あの人のそういう試練を与えてきてこられた試練を数々乗り越えてきてるのでその激辛カレーも食べきったしそのいろいろねその何て言うんだろう下手者として紹介されてきたようなものをなんか食べてきたんですよ人生の中で<笑>。そうねまあ そんなこんなでななこでんかね変な母親が置いてったこの一平ちゃん夜天の焼きそばショートケーキ味ですがまあね開封してみたいと思います多分皆さんも多分何て言うんだろう買って食べたくはないけど中身どうなってるのかとか作り方どうすんのかとかすごい気になってる部分は多いと思うのでまあやっていきたいと思いますじゃあえっと開けてみたいと思います よいしょ硬いっていうねフィルムが硬いフィルムフィフィルム あ, <笑><笑>あのね、よしよしよしあのこれこれファミコンの時もそうだったけど一回放送硬くてさみたいな本当壊されるかと思った<笑>ねあの時ね本当にマジで、うん、きつかったちょっと硬かった<笑>はいはいまあこんな感じで、はい まあ、ね、来たけどまあ普通に一平ちゃんと変わんないよねそ変わんないよこれだけだったら普通に普通の一平ちゃんうん多分こっから違うよね中身見たら多分違うよ、ね、普通の一平ちゃんじゃねっていうところだよね、うん、まあ開けてみますとあれいやけど意外とそんなんじゃ うん、普通じゃね普通だね。うん普通だね。全然普通だけども。だってマヨビームノズルとか、さ、焼きそばソースとかさ、これだよ。あ、それだ。これだよ。これだよ。一番の特徴、これでしょう。ねうわ、この何赤。この赤が。<笑> この白と 赤, 白と赤ピンク水色緑オレンジっていうね焼きそばでありえない配色になってるけど<笑>あれを物語ってるな、うん、やばいねこれあれでしょ要するにケーキの部分のいちごとかそのショートケーキの生クリーム部分とかってことでしょ多分でも実体がさ、うん、あの実物のあ の, あの俺が知ってるいちごとはちょっと 小さいのまあ、まあまあねまあねそりゃ小さいしうんまあ火薬だからね火薬っていう言い方<笑>火薬なんだよなこれこれ火薬なんだよね<笑>残念ながら火薬なんだよね<笑>なんだよそれ<笑>火薬っていう言い方されるともうなんか違うギャップがあるな俺の中ではまあ麺とかは特にそんな変わったものはなさそうだから、うん、まあ一応 じゃあ今からお湯沸かしてまあ、はい、手順通り作ってみたいと思いますということで一旦カット はい、ということでね<笑><笑><笑>この年 ね, <笑>この年ね、はい、<笑>スーンって入っていく感じでやっていきますがえっ、ー、とねちょっとねヒヤッとしたんです、ね、一瞬ビビった一瞬ビビった<笑>一瞬ビビったんですけどビビった、うん、あのー、ねこれ火薬なんですがやべ入れるの忘れたーってなったんですけど、うん、絶対先入れだもんれこれ。 後入れです後入れ後入れで す, ああと入れですかよかったよかったよかったね<笑> よ, よ, よかったね本当に、ね、じゃあまあねあやっていこうかなます、まあ、こ, こ, ここ全然普通なんだよねマジでマジで普通、うん、だってここさ変わんないもんいい別にあの 冷蔵庫の中にソースがあるんだったら今これをここにねそうそうそうそうソース入れれば普通の焼きそばができるわけよ。そうそうね。そうはしないの。そうは。まあまあまあこれこのソースを入れるわけだけども普通に食おうぜ焼きそば。<笑>まあまあね。まあね。普通に。やけどソースあんじゃんれソースは。ソースはついてるわけだ。 それは焼きそばだもんねだって。そりゃそうでしょう。そりゃね、そりゃね。じゃあちょっと入れますよ。え、待ってちょっとすっげえ甘い匂いしねえい。しないしないしない。え、なんかすっげえ。あ、やばい。これやばいよ。これやばいよ。え、だって茶色でしょ普通は。普通の茶色でしょ。このソースやばい。めちゃくちゃ甘い匂いする。ちょ一回入れて。まあまあい入れるよ。入れるよ。うん、なんか違うぞ。 けどこれ塩焼きそばとかだったら当たり前の光景だからちょっと待って今粘り気全然なかったね今うんすげえサラッサラだったねとろっていうよりサラッたサラ感じのうんまあまあまあ茶色いソースえこれ本当にねマジでね匂い嗅いでみたらすっげえ甘かったトラブルっていろいろとありましてソ、えース、ま、を、あえー、かけましたねまあ後乗せだからね まあ後のせかいくまあ入れていこうと思 う, う, う思いますよまあねこの独々しい<笑>この火薬を<笑>この独々しいね火薬を入れますけど入れますけど<笑>ちょっと待って不覚にもさなんかさスイーツ的な感じはしてきたよちょっと俺のかけ方ちょっと悪いけどちょっと1箇所に集まっちゃったけど 区画にもなんかスイーツっぽくなっちゃったよねでスイーツだねうんえこれでさマヨネーズってどうなわけマヨネーズって何なんだわけ こ, ここにさマヨネーズってあんまり入れたくない気がするんだけどマヨネーズかー俺俺は俺は俺は あれ、あの一、ー、平ちゃんはマヨネーズ全部かける派なんで全部かけちゃいますよ一応あのなんていうのこれがこのカップラーメンに対する正解か不正解かは抜きにしてとりあえずとりあえず全部かけますちょっと待っ て, 少なちょっと待ってえっ何何何何 おうおうおうちょっとっえすげえノズルちっちゃっ<笑>待ってちっちゃっああかけちゃったいやわかんないよこれで美味しさが増してるかもしんないか ら, からーー<笑>一応これハピも食べることになってるからこっから見るとあのクリーミーな感じには見えるよ まあ ね,、まあ、ねマヨネーズが、まあね、生クリーム的な生クリーム的な感じにはまあ見えるっちゃ見えるか、うん、ただのマヨネーズなるほど、はいまあじゃあちょっとここの割り箸使わせていただいて、はい、まあやっていきますけど、うん、俺ちょっと混ぜる派なんで混ぜます混ぜますここが がマヨネーズごと、ま、混ぜちゃう派僕はまあそんな感じなんでやっていきますがえ待って待って待って<笑>ちょっと待ってから、まあ、うまいうまいうまいはずだうまいかなうまいかなうまいはずでしょだってこの季節に食うっていうのもあるしまあねまあね、うん、<笑>この季節のだってストロベリアじゃけなんだっけ 何味だっけ。えー、っと何味だっけ、これ。ケーキ、ケーキ。ケーキ味。ケーキ、ケーキ。サンタさんからのプレゼントと言っても過言ではない。<笑>それは。サンタさんからのプレゼント過言では、うん、うん、過言ではなな、な、ないですね。はい。一平ちゃんに渡されたけどね、多分。一平ちゃん。一平、うんうん、ちゃんにプレゼントされた。サンタさんの贈り物みたいな。<笑> これかよマジで<笑>これだったんかい<笑>あのサンタさんが今さら何ていうのファミコンの初代を渡してきたみたいな<笑>さすがだよね、うん、そんな感じになってるけどびっくりするわい や, いやっていうかさすっげえ匂いしない甘い匂いするよねうんなんかもう焼きそばの匂いじ い, いじゃないよね デザートだと思った方がいいんじゃないかこれはいざ実食します待って本当に心の準備必要だわ何これじお俺が買ってきたんじゃないんだよマジで<笑>何今更文句言ってんだよ<笑>まあまあ ね, <笑>まあね も, うもう親の責任は僕の責任ですよ、うん、本当にもう行った行ったぞ あの。 うん<笑>あのあれだねうんあのリアクション取れないくらいに何とも言えない<笑>あのねどんな味すんだよはっきり言うと絶対うまくないまあでしょうねもう<笑>はっきり言うと多分 まあ、10人に 9.5 人がまずいって言うだろう、ね、俺 好, き好んで食う人いないと思うよ<笑>うん、うん、10人に 9.5 人がまずいって言って 0.5 人があのー、なんて言うの普通っていうか<笑>いういうまあ要するにまずいです<笑>ちょっと一回冒険してみよっかなみたいな人にはおすすめ<笑>うんとねまあそのなんて言うんだろう冒険 あの北極に放り出されてみようかなみたいな人におすすめかな<笑><笑><笑>その冒険の度合いがまあ結構振り切ってるなそれはうん北極圏に行こうかなみたいなブラッと北極圏行こうかなみたいな人にはおすすめかな人そうほんとにうん なんか匂いがきついよそれう わ, う, <笑>んー う, わうんうわうんパイナップペンやめろやめろ撮影以外の撮影以外のネタを言うな今あーって言ったからあーって言ったからさ 全く ngng NG 集を載せなきゃいけなくなる。じゃね。えか<笑>こんなことやってたらさ、<笑>本当によ。荒らさせてもらうよ。<笑>この動画荒らさせてもらう。まあね、ちょっとハッピー疲れてるからね。今日ごめんね。本当わざわざ。<笑>ただいまの時刻10時1時ですか？もうそろそろうん。そうですね。明日朝9時でしょ？うん、ハッピー。 きょうです、ね、ごめんねほんとバイトに行かさせてもらってましたけど<笑>いいねガッツあるねうん<笑>いやーあんま匂いがあん<笑>うわうう<笑><笑>焼きそばの匂いじゃねえぞこれ <笑><笑>待ってちょっと俺が気になったのはさやっぱその火薬火薬を今混ぜ込み合わせたわけじゃんこれそうだねその火薬がさ見えないわけよ今今ね火薬ね一つだけ入ってたいちごの火薬は入ったで、うん、これちょっと注目すべき点なんだけど火薬、うん、入ってるとなんとなくマシになるじゃあさちょっと今火薬をさその掘り出して一個一個食べてみてくんない その、これこここれれれね、これね、ね白いやつ、ね、これ何だろうね絶対見た目じゃさ、分からないわけじゃん何味それ<笑>味がしないただ単にめちゃくちゃ酸味効いてるんだけど<笑>あーそういうやつ ってことは 何, 何ちょっと塩っ気があるみたいないや塩っ気じゃない酸味何酸味ってな甘いの甘い片栗粉みたいな甘いんじゃないんだよね普通にただ単に酸味<笑>え何これはい次いってみよう行行行こここう行こうう<笑>次いってみようあのさっきのねあの火薬大きい火薬は 2, 2種類あってこの赤色のこの火薬 それ何あ分かったこれなんで酸味かっていちごだわいちごの果肉が白で皮が赤なんだわあってことはさっきの火薬はあれだなそういちごだわいちごをまんま食べた感じみたいなじゃあそれもさっきあれか酸味みたいな、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそねなんかうんってなる。 まあ、それないときついよねだってあのねうんってなるって言うけどそのこのうんっていうのはそのなんて言うんだろうなんていうのマイナス10がマイナス5になったみたいな<笑>このうんだから<笑>、うんうん、結局マイナスなわけだそうそういうねそういうことですもう火薬の中にはじゃあほぼ焼きそば要素はないなそうだねもう麺だけだな っていうかね麺もね<笑>ケーキじゃないよケーキじゃないこれこれねうーん何を思ったか知らないけどこれ絶対ね面白がって作ってるよねあのガリガリ君のナポリタン味みたいな絶対面白がって作ってるお前らこれ食べてみろみたいな<笑> 絶対それで作ってるからねこれ割ともうね、はいはいはい、もうだなをこねさせてもらうとですね<笑>もう弁当を2個食べてるんですよ今日。<笑> 夕飯でい や, いや俺だってあれで普通の普通の焼きそば一つ食べてるからねカップ焼きそば一つ食べてるからねまだ全然食ってないっすやんくむさん全然食ってないっすこれをいやいやいいよだから後で俺も食うから、うん、そりゃそうだけどさ一口だけでいいんだってやだ一口絶対やだ、まあ、やだと言いながらこれ食わないと、ね、だって終わんないんでしょこの うん、だって電池あと一つだからやばいやばいもう食おうじゃ食いますよねなんかカメラめちゃくちゃ不調でちょっと悪いんだけどさ早めに食っちゃってよこんだけでいいいいよいいいいもうほんとに十分十分それでも<笑>吐きそうもう匂いがよく食べたねこれ<笑>、うんうん、だろだろえ無理まあまあまあう っ, <笑><笑>うっ <ス>あ<ス>あああ<ス>早く早く早く<ス>うえっいなやば い, なやばい本当にそんなにダメか<ス>ちょっと待って無理だ<ス>よくこれ<ス>食べたねこれ<ス> 我慢して言ってっっっ行行行け行け OK, OK, OK, 行った行った ぞ, 行ったぞううはいということで皆さん変なものを見せてすみませんでした。はい えー、っとね、まあ次からはえー、っと僕が食べますはいこういうことないようによ 次, からこれ次から次から僕食いまーすはーい次の一口から僕食いまーすうわそんなにダメだっ た, <シ> そ, んだったそんなにまずくはないでしょ吐くほどではなかったよ無理これそんなに下手ものではなかったよもう体が受け付けない そそうそんなにいや俺もう脳ではそれ行こうとしてるよ、うんうん、俺は絶対食う俺は絶対食うぞって言われて胃が胃の気持ちになるともう胃が何ていうのこれは食い物じゃねえぞこれはもうこれは絶対受け付けないぞって言ってあのもう ETC カードをなんかこう俺は通しているはずなので全然反応しないみたいな。 ぶぶ ー, ーこっから通さん通さんぞっていうのが<笑>なんかすご<笑>これ無理っすは、はくよ本当によく こ, これ食ったなさすがやっぱ YouTuber さすがやっぱ YouTuber だ<笑>まあまあいけるっちゃいけたよ俺はああ<笑>、危ねあ、危ねえ危ねえ顔出しんだけきつこれ あ、いいよいいよ、よ、別に座って座って今の状態なら絶対顔出しないあまりってんだ、うん、いやちょっとあまりにもリアクションが面白すぎたからさ<笑> YouTuber なれるかもしれないな れ, なれるかもしれない、うん、その勢いの調 子, 調子に乗らせてもらうと、うん、その勢いので、ね、リアクションいつでも撮れたら本当にうんいやーやばかったね疲れれも吹っ切れるわ、このまずさ<笑>よかったじゃん あ、もう一回もう一回言ってみるもう一回言ってみるあっに響くこれ以上食ったらああそういうね、うん、あのお酒のひどいバージョンみたいなねこれはね夜食今もう10時過ぎてるけど夜食にするべきではないですね、うん、<笑>まあ、まあまあ、もちろん夕飯にするべきでもない、うんうん、もうた食べる食べるなぁとは言わないけどもねまあね食べるなぁとは言わないけどももう営業妨害っていうかそうなっちゃうからも う,、うんうんうん<笑> 一<笑>回だけ食ってみた ら, <笑>くらいだ、ね、うんうんうんまあねじゃあハピーハピーくんの分はこれにて終わりということで<笑>ねちょっとひどい、はい、ひどい目合いましたがはいあったはいということでとと<笑> こ, のこの分この分全部僕食べますもう<笑>本当に本当に<笑>本当にいくぞそれ後で吐くぞ絶対本当にいきますきつっ、はいということでっ、えー、とこの撮影分終わりカットじゃねーん はい、ということでね<笑>あのー、まあハッピー君がちょっと<笑>えらいことになってしまいましたがこっから先はね、うん、まあ食うの僕が行きますよあー食うの僕が行きます行きま す, き, ま す, き, ますきついそれもうよくそれ漏れるなそんなにそんなにはうわいったもしチャレンジしたい人がいるならすっげえアドバイスなんだけど絶対にジュースは一緒の方がいいね まあそりゃそうでしょう風味消しにいける無理でしょうもうそのジュースも残りわずかっていう地獄のような状況になってるんだけど今ダメ<笑>だクソこれ一気にいくかいけるかそれ最後最後っていうか本当に完食まであと一口でいけるのかいやーこれ二口だ <笑><笑>これは二口か<笑>これはて口いやここまで来てこの量ですよ諦めてもいいんだ ぜ, こ こ, こ, いいんだぜここの量まで来てね諦めるのはもう人生失格ですよ<笑>だけど二口になっただけど二口です<笑>これはね超えちゃいけない一線を超える 多分ふたあの一口でいこうとすると<笑>なんかもうそこからスンってなんか<笑>スンってなんか、うん、超える何かを何かを超えてしまうからいくよいくよ。いくよ まあ、まあ、まあ、うん。 んフんフん今ちょっと胃がクローズとなったから<笑>口の中で順番待ちしてるっていうね 一口は消費したあともう一口ですかさあラストですかまあさすがにこれはラストでいきたいね、うん、ダメだすげえカットあるいけるか自分ってなってる今<笑>ちょっと待ってこれ一口でいけるかなうんさっきもこれぐらいだったもんいけるいける って言うてだよな言うて言うて、さっきギリギリだったんだよないろいろいろいろいろいろギリギリだったんだよな俺多分明日のね飯ねなしでいけるわこれ多分相当腹に残るちょっと鼻かみますこれ相当腹に残ってると思う ただでさえこれあのそば系がこの麺系が今日の夜だけで二箱目だからただでさえ俺消食なのにっていう感じだからねまあいいけどさやっとだよやめてなんか本当になんかやと本当に食べてるのかこいつみたいな感じになっちゃうからね<笑>本当本当に食べてるからねこれ これ、うん、あのー、なんて言うのハピが吐いた部分も抜いて全部<笑>ハピが吐いた分を抜いてね全部全部食べてっかね俺で、しかもハピが食べた分ってちょろっとだからねけどあんなほんのちょっとでも君は無理だったんでしょう無理無理まあ普通の人はそうなんですよ多分なぜか俺がいけたっていうそれだけの話で あんなに人が真面目に吐くの初めて見たもんうんあマジでいくのかあ俺これでこれで書き込むの行っちゃうのかちょっと待って書き込むのきついな行け行ってくれもう。 待って、あのね火薬が時間経つとね劇的にまずくなる<笑><笑>いけた、一回飲み込むのはいけた そう。俺は登り切ったぞ。完食でございます。終わった。ちょっと待って本当にね、聞きたい。あの一ペーんをそのなんていうんだろう開発してる人はなぜこれを作ったのかっていう。 マジで疑問<笑>それくらいやばかったあのねなんて言うんだろううんなんとも形容しがたいもうこれは言ってしまいますけどまずさ<笑>普通にまずい まあ、それだけです<笑>いやーマジでハッピーやばかったもんなこれなもうやばいどうしたのどうしたの<笑>何見てるだけで吐きそうになってくんの<笑>どうしたの<笑>すげえグロッキーな顔に見えるんだけども も, もうかなりねまずかった<笑>やっぱその影響もでかいしこんな長期戦になると思ってなかったからいや いやいやい や, いやその疲れというかそっちもごめんねごめんねごめんねごめんねわざわざ無理させた上に二重でつらいねこれは<笑>この長期戦とこのまずさとだからねやっぱ食べる人にはまあある程度のやっぱその時間っていうのを確保して食べてもらった方がいいかもしれないねこれを 15分でペロッと食うっていうのはなかなか厳しい、うん、やばいようそれはやばいち ょ, っとちょっとノリで食うっていう人は1時間2時間くらいちょっと確保してもらった方がいいねうんまあ俺だね、うん、まあ俺だね、うん、それで味わって食べてもらうということですね、うん、そうだね本当にいやマジ舐めてた言うて なんか美味しいように作られてんのかなって思ってたのよ、うん、俺の予想的にはね言うてなんか話題だけどさ<笑>みたいなめちゃくちゃなめてかかってたけどうん、うん、ダメだった<笑>、うん、ダメだったかダメだった普通に評判通りだった はい。というわけで、まあ、この通り完食したわけですが、まあ、まあね、あの、まあ、よく分かっていただけたかと、この商品に関してはね。はい。えー、まあ、またのね、動画でお会いしましょう。えー、まあ、顔出し動画、ちょっと数的にね、あのー、撮影者の関係もあるし、って感じで、えっ、ー、と、ちょっと、頻度が、ちょっと、 低くなるかもしししれまませんが、まあ、次の動画でお会いしましょう、えー、ゲーム実況の方はね全然頻度を高く上げていきます。えー、まあ生配信の方も、まあ、まあまあやってるのでまあ僕ともっともっと接点を申したい方は、まあ、そちらの動画ではよろしくお願いします。はいということでくぬぎにでした。えっ、ー、とあと撮影者。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でしたハッピーさんね。はい、<笑>ということでお疲れ様でした。 深さ全然ないのよ。これ、うん！あ、もう撮ってる？うん、撮ってるけどすぐ切るよ。なんでだよ。<笑>なんでだよ。それじゃあ食べる気なくしちゃうの。<笑>なんでだよ。<笑>それこそ。